こんにちは野菜の日チャンネルです今日はいろんな具を巻き込んで色鮮やかなカリフォルニアロールを作りたいと思いますご飯が表面に出る巻き方を詳しく説明していますので最後までぜひご覧くださいまず寿司飯を作ります酢と砂糖塩を混ぜ合わせておきます 少し固めに炊いたご飯に寿司酢を加えて混ぜますご飯が熱いうちによく混ぜ合わせてから一気に冷まします 冷めたら2 2 0ムずつ測っておきます2合のお米でちょうど3本分が取れます今日は3種類の具で3本作りますサーモンは棒状に切って表面に塩を塗るようにしてしばらく置きます エビは色が変わるまで茹でておきますキュウリは両端を切り落として棒状にしますアボカドは縦に包丁を入れて種を中心にして包丁を回し半分に割ります 皮を剥いて棒状にしておきますとんかつも棒状になるように切っておきます ご飯と具の準備ができたら巻いていきます。巻き巣の上に海苔を縦に置きます。海苔の裏表は気にしません。測っておいた寿司飯を乗せて、隙間がないようにまんべんなく広げます。海苔の端や角にも均等に乗せてください。乗せ終わったら白ごまを振ります。 その上にラップを乗せてご飯の表面を軽くならします裏返してラップが下になるようにマキすにのせます半分から手前にサーモンと アボカドを重ねながら置きます巻きストラップを一緒に持って具の終わりまで一巻きしますそのまま巻きストラップを一緒に持ったままもう片方の手で巻き巣を押して転がすようにします 最後まで巻き切ったらラップを巻き直してもう一度巻きすで巻いて形を整えます。 今度は白ゴマの代わりにトビックを乗せてみますラップは大きすぎると巻きにくいので気をつけてください 半分より手前にきゅうり、エビ、アボカドを置きます巻きストラップを一緒に持って強めにひと巻きします 巻き巣を持っている手には力を入れずに、巻き巣を押す手の方に力を加えるとうまく転がります。巻き終わったら一度ラップを巻き直して、巻き巣でもう一度巻いて形を整えます。 レタスなどのふわふわした具は、先に置いてから、きゅうりやとんかつをのせます。マヨネーズとソースを少しかけて、強めにひと巻きします。 巻きすとラップをしっかり持って押す手で転がします巻き寿司をうまく巻くポイントはご飯の量をきちんと測ることとまんべんなく広げることです切るときはラップを巻いたまま包丁で切ると濡れ布巾で拭いたりせずに最後まできれいに切ることができるのでおすすめです 切り口からいろんな具の色が出て華やかになりますね。今年の節分には、いろんな具を組み合わせて、オリジナルのカルフォルニアロールを作ってみてください。巻き寿司の動画もありますので、よかったら合わせてご覧ください。 最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください